で、つつ絡めますうまそうですねこれねおいおいみんなどうした俺のことを付け合わせのミックスベジタブルを見るような目で見やがって忘れちまったのか俺だよハンバーグだよはいということでですね今回は生姜エを作っていきます 今回は至、ね、高の生姜焼きっていうのを作っていきたいんですけども材料説明なんですけどもちょっと今回割と本気で作りますお肉生姜焼き用の豚肉を使ってください でこの生姜焼きの豚肉というのはこういう感じロースの薄切りなんですけどもそこまで薄くないしゃぶしゃぶよりは薄くないやつですねはい、えー、ロースの薄切りをこれ 200g ですねでキャベツは付け合わせで使いますんでキャベツは切って、えー、千切りにしておいてくださいキャベツ必須ですからこれ必ずつけてください生姜なんですけどもこれですねはいこれ、ね、国産なんですよで生姜は国産を使ってくださいなぜかかというとととう国国産と中国産中は ちょっとね香りが違うんです僕ねあんまり言いたくないです国産がいいとか外国産がいいとかっていうのはあんまり言いたくないんですけどもすいませんあの国産の生姜と中国産の生姜だとあまりにも違うのでこれは国産を使ってくださいちょっとだけ割高ですけどそこまで、えー、値段に差はないので、えー、国産のを選んでください ははい、それではですね、えー、早速作っていきたいと思いますこれね生姜焼きなんですけどもちょっと皆さんの知ってる生姜焼きとはちょっと違うかもしれないです今回の生姜焼きは、えー、まずですね、玉ねぎ入れません生姜ねまず切っていくんですけども生姜もね、切り方がね、ちょっとありますえっこのね半分大体これぐらいで半分かな半分を薄切りにしてからえー、と、千切りにしますはい、えー、この千切りがですね僕の観点からなんですけど生姜って千切りが一番香りが出る これを半分使っていってもう半分なんですよこれをおろしていきますこれはねこんな感じでねおろしていきますこれはねソースにね混ぜ込んでいきますので生姜の香りをねソースにも移していきます千切りは直接口に運ぶようですの で,、ね、でこの生姜のダブル使いがこの至高のなんだっけハンバーグのああハンガーバーグじゃねえしょう焼きのあれになってますこんな感じですねでこれはですね一緒に持っちゃって大丈夫です入れるタイミング一緒です でお肉なんですけども、えー、軽くね片面だけで結構です軽く塩してください片面だけこれだけでね薄いとね片面だけで全然平気ですであと胡椒ですちょ、えっと振ってあげてくださいこれ軽くねはいそうしましたらここにですね小麦粉小麦粉をね使うことによってねロースインがすごくね柔らかくなるんですなぜ小麦粉を振ると柔らかくなるかっていうと小麦粉がですね、えっと、肉の水分をね逃さないような働きをしてくれるんですねなのでですね肉はすごくねジューシーに仕上がるんですこれ食べてみれば分かりますやばい今日ちょっと 料理研究家っぽく過ぎてないこれなんか料理番組っぽくないのちょっとねしゃべりすぎてねビールがね片方にね置いてあるんですけどね飲めてないっていうね、えー、こんな感じで丁寧にね小麦粉をつけていきますで裏面も必ず小麦粉をねはたいていってくださいもう面倒くさかったらもうこんな感じでねバーっとバーっとやっちゃってはいこんな感じでペタペタペタペ タ, ペタね薄めにねはたいていったらもう美味しいのでね何だって言ったら生姜焼きですからねまずく作る方がなかなか難しいですはいこんな感じです はいそれではですね焼いていきたいと思いますフライパン温めます強めの中火ぐらいですでここにですね油大体ね大さじ1ぐらい引いていきますフライパンね大きめのを使った方がいいです焼き目をつけていきたいんでねでこのね油がね温まってねサラサラになるぐらいですね、えー、まだ温めていきますよはあということでですねすいません、えー、ちょっとねガソリンが足りないので飲んでいきますはいえー、ちょっとねえっ、ー、と真面目になっちゃいましたんでねあーやっぱこれだね はい、油がねそう、こんな感じでサラサラになってきました、ねはい、お肉をね入れていきますね焼き目をつけたいんでね、えっと、1枚ずつ焼いていきましょう、はい、今回ね6枚あるんでちょっとね1枚ずつ焼いていきます薄い肉ですので、えっと、強火でやっていきますこんな感じでね、焦げ目が軽くつきます肉が縮んでくるとね ペースができますあ何か筋切りした方がいいっていうのもあるんですけどもいいですあの食べた時にこれぐらい薄いとあんまり関係ないです軽く焦げ目がつくまで焼いていきますあいいですねああいいですねこんな感じこんな感じ、はい、こんな感じの焦げ目いいですねこういう こ, こういうことです これぐらい の,、ねこれぐらいのね、焦げ目が、ね、すごくて い, いですね今回ね少しね油が出ちゃったので油を取っていきますこ脂、ね、をであるときはねさっき大さじ1ぐらいにしたけど2、さじぐらいです油はね大さじ1ぐらいだったら残った方がいえー、そうしましたらです、ね、火を少し弱めますここにねタレをねタレを作っていきますまずお酒です大さじ2ですそしみりんです小さじ2です お醤油ですね。お醤油が大さじ1と半分ですねあとお砂糖です小さじ1入れますで味の素1234振りですねでここでちょっとねこう軽くね煮詰めながら、まあ、生姜を入れていきますおろし生姜と千切り生姜両方です両方入れていきますで煮つつ絡めます この時の加減は、まあ、弱中火ぐらいでですね、大丈夫です。慣れてる方はもうちょっと強い火で大丈夫ですけども。もうね、このね、香りですよ。香り。香り。うまそうですね、これね。こんな感じでね、タレがね、ジュクジュクして、えー、じっくり絡まるような感じになったら、もうこれで完成です。あのね、動画にはそこまで火入れないじゃないです、ね、か。 はい、そうしましまね盛り付けていきますよ こ,、ね、こんな感じでねこれがね僕の思うね最高の衝撃なんですそうすねどうですかこの肉のカーテンで、ね、最後にねこのねおろししょうがと千切りしょうがですねたっぷり効いたこのタレを ちゃいますね、これねはいそれではこちらですね至高の生姜焼きの完成でございますどうですかいやこれはねマジでうまくできましたはいそれではですねできましたので食べていきたいと思いますいやいやー今日はね、まあ、今日はねと今いうかもねこいつでやっていきたいと思いますいただきますああこいつは至高だわ ということですね、食べていきたいと思いますねこれもいい色ですね<笑>いただきます<笑>、うん、もうね、うますぎるもう本当にうまいここね、タレが最高ですねキャベツちょっとね、濃いめのタレ作ってありますよね、キャベツもねガッチュリいけるんですよ、ガッチュリ うんうんうん、うんああうん、これねお肉タレの方がね本当重要なんですけどお肉はねこの一枚肉でやってるんですけどもこれもねスーパーによって結構違いがあるんですけども若干ね厚みのあるお肉の方があが美味しいですで、ね、小麦粉効果だと思うんですけど つきがないですねでねあのタレもすごくいい感じにとろみがついてて非常に美味しいです非常に肉全体にタレが絡んでるこれなんですよそしてね生姜の香りがねこのダブル使いのおかげですっごい香るんですよね、これに、ね、生姜ケチンないでください 200g に対して 15g これ黄金比なんででねあのすった生姜でねソースがねすごくね爽やかなソースになっててこの千切りの生姜がね肉を口に運ぶ時にもうシャキッと言うんですよねあまり火を通してないでこれがですねものすごい嬉レッシュなね、生姜の香りを感じるんですよこれはね生姜好きには本当にたまりません これは本当にまいもうこれ以上の生害をもね食べたことはないですで今回はねこの一枚肉でやったんですけどもあの例えばねもう少し厚いトンカツ用とかでも全然大丈夫なんですねトンカツ用のでもソテーする時間をですね調整すればすっごくね美味しいトンカツ肉でやったらポークジンジャーみたいな感じになりますねでやってもねすごく美味しいのでこれはねこれやった方がいいです本当にこのね肉ものやり方もそうなんですけども、まあ、タレがね 絶品です。このね黄金比是非ね皆さんねうんうんよしそうよかった是非皆さん試してみてくださいということでですね今回の動画面白そうだなとか美味しそうだなとか何かやってみたいなとか思った方は是非ですねチャンネル登録をよろしくお願いします